さあさあ、本日はですね、鬼滅テレビの最新情報、そして映画の最新情報ですね、まとめていきたいなと思うんですけども、昨日ですね、上限の鬼 PV 解禁されましたよね、というところで、皆さん見ましたでしょうかいや、ドーマの声優さん、ミヤ真マモルさんが、いや、マジでいいなと思ったんですけども、他にもですね、新たな声優さんが解禁されていたので、紹介していきましょうというところで、まずは皆さんこちらでございます。はい。いや、なんとですね、上限の5の玉ョの3 声優さんが解禁されておりまして声優さんがなんとですね鳥海浩介さんとなりましたというところでなんとですね玉子はですね映画館の方で私聞かせていただいたんですけどもいやなかなか良かったですねはいで PV の方でも聞けると思うんですが いやー、ちょっとこれは期待ですね。うん。で、刀冶の方で、まあ、登場する主なあ鬼なんですけどもあ、今後にも本当に楽しみなシーンっていうのが多々ありますね。はい。で、こちらの方が演じたキャラクターなんですけども、こんな感じというところで、え、弱虫ペダルのですね、今泉俊介だったりとか、あ、ジョジョのですね、グイードミスターなんかを演じられておりますよというところで、かなり有名な声優さんだし、いや、なんか毛色の違うキャラクターを演じていますよね。はい はい、というところで、いや、魚子はなかなか演じるの難しいと思うんですけど、まあ、そんな中でもですね、上限集結聞いた感じはかなり凄かったので、いや、ちょっと今後にも期待ですね。はい、というところでございます。さあ、続いてなんですけども、こんな感じというところで、上限の4のハンティングも解禁されておりましたね。で、声優さんが古川敏夫さんということなんですけども、いやー、こちらの方もですね、非常に素晴らしかったですよ。 アンデングはいや、なんだだっって感じだったんですけどいや本当にうまかったね。うん。いやー、ちょっとね、本当にすごかったっすわ。うん。てな感じですね。まあ、こちらの方が演じたキャラクターなんですけども、こんな感じというところで、えー、ドラゴンボールのですね、ピッコロだったりとか、ワンピースのポートガディエースなんかをね、演じられておりますよというところで、えー、まさかエースと同じ声優さんなんて<笑>、 <笑>気づかないですよって感じぐらい、いや、本当にハンテングはね、ちゃんとね、うん、なりきっていましたね。うん、古川敏夫さん、分裂する鬼の、うん、演じもやるんでしょうか。いやー、ちょっとハンテングは楽しみでございますね。で、刀鍛冶で主に登場するキャラクターなので、え、古川敏夫さん、ちょっと頑張ってほしいなと思います。はい。で、続いてなんですけども、こんな感じというところで、上限の位置の国志望の方も声優さんが解禁されています。 ましたで声優さんなんですけども沖合龍太郎さんだよというところでいや国士亡もなかなか良かったですねはいなんか賛否両論ありそうではあるんですがいやでもね沖合さんはねなんかねするめっていうかどんどん聞けば聞くほどですねなんか黒死亡の良さっていうところが出てくると思うのでなんか私今後無限上編の方でちょっと楽しみだなと思ってますねでそしてですねまあこんな感じですねえ過去に演じてるキャラク スタなんですけども、トリコの主人公のですねトリコだったりとかあ、ワンピースのキザルなんかを演じられている方だよというところで、いやかなり有名な声優さんだし、私は映画館でね、いや分かっちゃったんですよねこの方聞いたことあるぞと<笑>いうところで分かっちゃったんですけども、いやなかなか良かったですね。うん黒死坊の登場シーンなんかかなり良かったですよ。はい。で、そしてですね続いてなんですけどもこんな感じというところで、上弦の鬼の泣き目の声優さん 井上マリナささんんがなとと解禁されておりましたというとこころででででちらはすすね映画ののエンドロールの方で解禁されていいたんですけどもいや、なんとですね、泣き目の声優さんも決まっておりましたよというところで、いやー、ちょっと良かったですね。うん、セクシーな感じと怖い感じが、まあ、あんまり喋らないんですけども、いや、それでもですね、井上まりなさんはかなり良かったですね。本当に一言だけだったんですけど、ていうかまあ、一言二言だけだったんですけど、いや、本当に良かったです 良かったで、すねでそして、この方が演じたキャラクターなんですけども、こんな感じというところで、え進撃の巨人のアルミンだったりとか、え僕のヒーローアカデミアのヤオヨロスモモなんかをね、演じられておりますよというところで、え井上真りなさんかなり良かったですね。はい。というところで、今後にも期待ですね。はい。で、続いてなんですけども、こんな感じというところで、えなんと小手津くんの声優さんも解禁されていましたというところで、え村瀬歩さんがあ、なんと演じられるよというところなんですけども、 いや、こてつくんはですね、刀鍛冶の第1話では最後に、時き無一郎君と喧嘩をしておりました。で、主に登場するのは第2話からなんですけども、いや、刀鍛冶のね、第2の主人公的な存在なので、かなり楽しみでございます。で、村瀬歩さんが演じたキャラクターなんですけども、こんな感じというところでね、配給の日向翔陽だったりとか、参りましたイルマくんのですね、鈴木イルマなんかをね、演じられておりますよというところで、かなり有名な 声優さんだし、いや合ってると思いますね。はい、小鉄くんとちょっと相性いいなと。 思いましたし第1話の最後ではちょっと聞けたのかなって感じなんですけどいや全然違和感なかったと思いますようんで第2話から本当に楽しみだなというところでね刀鍛冶で主に活躍するキャラクターですので皆さん楽しみにしておきましょうはいというところでじゃあ続いてなんですけどもこんな感じというところでなんとですね刀鍛冶の主題歌アーティストが解禁されていましたよねって感じでこれは何なんですかって感じなんですけどもはいそうなんですよ なんとですねマンウィザミッション×ミレイというところでえなんと刀鍛冶の主題歌はですねコラボアーティストとなっておりますよというところでで私映画館の方でオープニングね一、えー、分半聞かせていただいたんですけどもいやなかなか素晴らしかったですねミレイさんのパートめちゃめちゃかっこよかったしいやマンウィザミッションのなんつうかあのね心の奥底から湧いてくる怒りじゃないけど熱みたいなものがね感じましたねは はい。いや、素晴らしかったです。で、こちらの方たちがね、なぜ担当することになったのかって感じなんですけども、こんな感じなんですよね。えなんとですね、刀鍛冶の里編では、炭治郎と禰豆子の二人がこれまで以上に過酷な戦いに挑み、え時藤無一郎と菅路地光がそれぞれ思いを胸に、里手の鬼との戦いに立ち向かうと。で、この作品性を表現するために、男性と女性のツインボーカル楽曲を制作することで、本編との神話性が、あ より高い曲を届けたいと UFO テーブルさんが提案ということでえその中でマン・ウィザ・ミッションとミレイの縁からやり取りを重ね両アーティストへの楽曲を制作を依頼というところでえなんとですねそういった理由があったみたいなんですよはいなんとまあ、男性と女性というねえ今回の刀鍛冶の里編のテーマをですねなんと主題歌にも込めたというところでいやなかなかですね UFO テーブルさんのなんかアイデアというかねなかなか小 持ってるなと思いましたね。主題歌にもそんな意味が。 あったんだな、と思いましたね。で、ミレイさんね、私大好きなんですけど、いや、マンウィザーミッションって誰よ、と思ってる方いらっしゃるかもしれないんで、え今回はですね、両アーティストとも、お紹介していきたいなと思うんですけども、まずはですね、マンウィザーミッション、こんな感じでございます。はい、なんとですね、2010年から活動している日本の5人グループロックバンドというところで、えこんな感じでですね、7つの滞在1期オープニングの主題歌を担当されていたりだとか、まあ、おすすめ曲としてはですね、こんな感じで、 レイズやフラッグなんかなりいい曲ですのでぜひぜひ聴いてみてくださいでそしてですね続いてミレイさんというところなんですけどもミレイさんはですね紅白歌合戦なんかにも出場されていますでそしてですねこんな感じで王様ランキングのエンディングの主題歌を担当されていたりだとか、まあ、おすすめ曲としてはフレア まあ、これね、王様ランキングのエンディングの曲なんですけども、いやかなりいい曲ですので、ぜひぜひ皆さん聴いてみてください。さあというところでじゃあ続いての最新情報なんですけども、こんな感じというところで、実は昨日決まったんですけども、なんと2月の12日の日曜日午前9時の回にですね、 え、なんとですね、え、鬼仏寺無惨そして上限の鬼集結のお舞台挨拶が決定いたしましたというところで、え、こんな感じでですね、え、すべての鬼のキャストさんがですね、いらっしゃいますよということなんですよ。はい。いや、やばくね<笑>上限の鬼すべて来んのやばくねというところで、沢城みゆきさんなんかもいらっしゃいますし、大阪亮太さんも来ますねというところで、え、申し込みがですね、まあ、各々調べて 欲しいんですけども2月の6日のの9時ままででとなっておりますのでおりす早めに行きたい方はちょっと申し込んでみてください、はいというところで、じゃあ最後なんですけども、こんな感じというところで、次回はですね、なんと鬼滅テレビ3月1日というところで配信決定したんですけど、実はですね、放送日の方がまだ解禁がありませんので、まあ、こちらの3月1日の水曜日の方で解禁されてくるのかなーって感じですよね。はい、ではですね、今回の最新情報は 以上となりますでは皆さんまた次回のとこでお会いしましょう<笑>